青森県広坂めくた祭り須田るジョッパリオオライコの皆さんの演舞を行います 歩くお祭りですまた運行の見どころの一つ津軽ジョッパリ用太鼓のパフォーマンスも必見ですそれでは演舞の前に弘前城ミスさくらグランプリ高橋美希さんよりご挨拶をいただきますやあ みなさんこんにちは青森県弘前市より参りました第37代弘前城三桜グランプリの高橋美希と申しますよろしくお願いいたします本日皆様に披露させていただく弘前ねぷたは国の重要向け民族文化財に指定されており昨年は弘前ねぷたが 初めて文献に登場してから300年という大きな締めの年を迎えました毎年8月1日から7日まで開催される弘前ねぷた祭りは情緒あふれる笛や太鼓の林と「やーやどう!」という掛け声を響かせながら市内を練り歩く津軽の夏の夜を彩るお祭りです またこちらの津軽ちょっぱり大太鼓は津軽の殿様が江戸城年賀の式に登場した際加賀百万石城内の六尺大太鼓はおそらく日本一だろうという話を聞いて津軽の城内では矢倉太鼓十尺に余るものを用いると大らを吹いてしまったため確認のための使いが来ることになってしまい急遽、 歌詞に作らせたという言い伝えをもとに再現された大太鼓ですこの大太鼓は弘前ネプタ祭りの見どころの一つとなっております一人でも多くの方が弘前ネプタ祭りを見てみたい弘前に行ってみたいと思っていただけるよう本日は弘前ネプタが持つ歴史や伝統魅力を精一杯披露させていただきますので 皆様も拍手での応援をよろしくお願いいたします。それではご覧ください。 でした。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。